パンちゃんおはようおはようございますおはようございます今日はむちゃくちゃ天気いいです昨日までの雨が散歩の時にね、えー、雨上がりに晴天になるとなんかいい匂いがするでしょそれが、えー、アスファルトだと余計なんかこうジリッとしたなんか香りがするわけですよやっぱ 都会っていいなってちょっと思っちゃう部分ですが、えー、こちらでもそんなにめちゃめちゃ田舎なわけじゃないのですよね、えー、アスファルトが少し焦げたような匂いがしましたあと空気は澄んでいます雨が降った後はめっちゃ空気が澄んでいて気持ちいいですジェンく check.